調整トレーナーナの村井由紀子です今日は腰痛持ちのあなたに簡単に腰痛が楽になる横隔膜マッサージご紹介していきたいと思います。 なんで横隔膜と腰痛ってあまり関係ないんじゃないって思う人いるかもしれないんですが実はすごく関係があって横隔膜ってこの後ろの腰椎っていう腰骨ですねそことつながってるんですねなので横隔膜を硬いままにしておくと腰回りの筋肉が硬くなったりとかして、えー、すごく、ね、腰痛になる方実はすごく多いんですなので横隔膜をね、マッサージしてほぐしてあげるだけで腰回りすごーく楽になりますであと 膜って副交換神経、自律神経の中の副交感神経というリラックスする神経がとても多くあるところなのでここをほぐすことによって副交感神経が優、ね、位になって自律神経のバランスが整ってそれによる更年期症状とかもとても良くなって改善してきます。ぜひやってみてみください。 で、この横隔膜マッサージで横隔膜を柔らかくほぐした後に骨盤底筋に意識したしっかりとした腹式呼吸を行うことによってさらに横隔膜ほぐれて腰回り楽になっていくのでぜひ今日はね骨盤底筋呼吸までやっていただけたらと思いますはいそれではねやっていきましょうまずは横隔膜ですよね横隔膜ってこうね肋骨のところ肋骨のところにこうここからここまで 地面と平行にある膜ですね、でそこにをマッサージしていきますで。指出していただいて、息を大きく吸って、細く吐きながら、この肋骨の向こう側に指を入れていく感じで、これ、初めてやった方とか、めちゃくちゃ痛い方、すごく多いんですね、なので、あんまり無理しないで、できる範囲でやっていきましょう。はいで で特に、ね、溝落ちの方にこう少しずつ指ずらしていきますが溝落ちの方に近づいてあまり、ね、ギュッてるとごえってなっちゃう方いるのでもうくれぐれも、ね、注意してでもし今これが、ね、めちゃくちゃ痛い方いらっしゃったらかなり忙しいストレス抱えていらっしゃるということだと思うのでしっかりとこうやってほぐしてあげてくださいこうやって、ね、ぐーっとこうやって交互に入れてもいいんですよで私も最初初めてやった時に ちちゃくちゃく痛かったんですけど今はねもう時々やってるのでかなり横角がほぐれてるからあんまり痛くなくなってきますほんと優しくね優しくやってくださいねこれねこれちょっと前かがみでいいですよ 隔膜が呼吸のたびにこう上がったり下がったりがすごく柔軟にできるようになるので呼吸がたくさん吸えるようになって体全体の血流も良くなっていきますだからこれだけでもねほんと十分呼吸が深く吸えるようになりますねはいそしたらですね今日はせっかくね横隔膜をほぐしたので骨盤底筋を意識した腹式呼吸も一緒にやっていきましょう 転がってていいただいてでお膝の下に足首くるようにしてで腰はですね手のひら1枚はすっぽり入らないニワトリの卵は置けませんただイクラの卵なら置けるかなぐらいの腰のカーブを作っていきましょう、はい、そうしたらですね両手をお腹の方に軽く当てていきますまずは普通の腹式呼吸やっていきますね肩の力も全部抜いてリラックスして はいそれでは息を大きく鼻から吸ってお腹プーっと膨らまして腰もしっかり膨らます感じ横にも膨らましてお腹がね膨らむのを手で感じていきましょうで口から細く長く吐いておへそがどんどんどんどん沈んで背中の方にぐーっとくっついていきますおへそがねどんどんくっついていきますね もう一回鼻から吸ってお腹プーっと膨らませて腰も膨らませますよ。骨盤はねあんまり動かないですね。で口から細く長く吐いていきましょう。う体全部リラックスして。あともう一回行きましょうか。鼻から気持ちよく吸ってお腹プーっと膨らませて腰も膨らんで腰横にも膨らませましょう。 力細く長く吐いておへそが背骨の方にどんどんどんどん近づいていき全部吐き切っていきましょうはいそしたら今度はですね骨盤底筋ここですねお股のところ尿道から肛門まであるところに位置するハンモック状の筋肉群ですねそこを意識しながら腹式呼吸を行っていきますただその時に、まあ、女性だったら膣ですね 膣を締めてでこうグーとそのまま何かつまんだままぐーっと体の中にぐーっとそれを引き上げてくるような。そんなイメージで行っていきます。はい、それでは行きましょう。息を大きく、鼻から吸ってお腹と腰膨らませて。口から細く長く吐きながらおへそ沈んでいきますね。骨盤底筋膣を軽くつまんで、おへその下ぐらいまでぐーっと引き上げていきましょう。 体の中にこうね。すーっと掃除機感の中で吸い上げるような感じ。息全部口から全部吐き切りますよ。苦しくない範囲でやっていきますね。ア、は、イ、い、吸ってしっかりと膣骨盤底筋リラックスします。口から吐いて。膣を締めてぐっと引き上げましょう。息口から長ーく吐いて吐いて吐き切るのが大事です。ア、は、イ、い、吸って。リラックス そしてチツ開くようにしていきましょうお腹膨らみますよ3、吐いてチツをし軽く締めて体の中にぐーっと引き上げましょうちょっとね、下腹がキュッとなってる感じ感覚ある方あれば正解ですねはい、吸ってリラックス4、吐いてチツをし軽く締めてぐーっと引き上げましょうお腹のところまで引き上げていきますこのグーっと吸い上げる感じ 息全部吐いて吐いて吐いて吐いて吐いてで吸ってしっかりお腹膨らむようにしてリラックスして5を吐いて締めて引き上げて10回までやっていきますねあと5回です吐いて吐いて吐いて吐いて吐いて吐いて吐、はいて吸ってリラックスお腹膨らましますよ腰も膨らみます吐いて6秩を軽く締めてぐーっと引き上げましょう はい、しっかり吸ってお腹膨らませて膣をリラックス7吐いて膣を軽く締めてぐーっと体の中に引き上げましょうはい吸ってお腹と腰を膨らませてリラックス8吐いて締めて引き上げて 吸ってリラッはい吸ってリラックス十、吐いて締めてぐ、はい、ってリラックスててッとおへその下ぐらいまで引き上げて引き上げて引き上げ て, 上げて口から呼吸は全部吐き切っていきましょう。 膝閉じていただいて、このお膝左右の床にも脱力して。パターン、パターン脱力していきますね。で、腰と背中、ほぐしていきましょう。はい、それではゆっくりと起き上がっていきます。はい、えっ、ー、と、いかがだったでしょうか。横角膜をしっかりほぐして、横角膜をね、こうしっかりこう上下にしっかり使いながら。 横隔膜と連動している骨盤底筋もこうやって一緒に柔軟に動かしていきました。えっ、ー、と腰回りがね少し、えー、楽になったんじゃないかと思います。えー、この呼吸法、骨盤底筋をしなやかにする骨盤底筋のエクササイズにもとてもいいエクササイズ、呼吸法なので、ぜひ、えー、お時間あるたときに特に寝る前がいいと思います。寝る前にぜひお家でやってみてください。 こちらのチャンネルではですね、更年期前後の女性たちが抱える体のお悩みを解決するヒントだったり、100% の、ね、女性が経験する更年期後の人生を健康的に迎えるために、今、お家でできることを発信しています。もし、ね、今日の動画がお役に立ったら チャンネル登録ししていいたただけたら嬉しいですえ。そして他にも骨盤定筋の呼吸法いくつかえ初級編からご紹介しているのでもしご興味ある方はそちらの方も試してみてください。はいありがとうございました。